おはようございます。お は, ようす実はえー、まるまる東日本にて行われた、えー、大宮が盆栽の町って知ってた。まるまる東日本お越しくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。1日8000何百人っていうまるまる東日本ができてからの記録を塗り替えてしまいまして。来<笑>場、えー、者数が2、えー、日間で。 一万五千人。一万五千人今日ですかね、うん。もう本当にたくさんの皆さんにお越しいただきまして、えー、感謝申し上げます。今週ですかね。十一月六日と七日で当時盆栽フェスを開催することにしました。はい。今回第二弾なので、うんえー、品物も揃えまして頑張っておりますのでぜひお近くの方とかと近郊の方とか北海道の方とか。あのー<笑> お越しいただければ大変嬉しいと思いますのでよろしくお願いいたします、はい。だいぶいい商品集まってきましたね。そうですね。うん、新藤さんもだいぶ数を出してく れ, し 出, してくれし出してくれまして、うん。やっぱり教室のみんなもがんばって準備してますしで、僕もちょっとこれから準備の、ね、入りたいと思いますので、ぜひ皆さん。 足を運んでいただければ嬉しいです。それでは。それでは。小年末の迎えを。そうですね。<笑>ピーカン。上かじじゃない、針金かけた。針金かけ。ピーカンの時の。私の映像にどうぞ。どうぞ。よろしく。 <笑>これは定評価だなおはようございますいまるまるで作業したご利用、はい、今回はこれをしっかり形にしていきたいと思いますあれが最初のパフォーマンスでしたけど、はい、どうでした感想 は, <笑>僕は確かにパフォーマンスでしたねパフォーマンス、まあ、正直でもたす助かったでしょ 助 か, った<笑>きなんか込みで面白かったですよ。チェック sound right boys Sound right, <laughs> It Sound right, boy. i t s o u n d right, boy. 一応こういうい形 で, できましたあとはもうこの小さな葉っぱを抜いて棚をしっかりとしてあげればいいんですけど、うん、一応だから元はこっちにここ側に長い位置の枝があったんですけど、はい、それを抜いてであとはやっぱりしっかり正面の幹のあれを見せてあげて、うんうん、なおかつちょっと頭を起こして作りました、うん、なのでこの足枝がだいぶ効いたんじゃないかなと。で一個ここに先まで 一枝あったんですけど、うんうん、それをちょっと若干幹を隠してたのと、うんうん、あとは下にあったんで、まあ、迫力はそれではあんまり変わんないんじゃないかなと思って逆側の枝があることによってその重厚感とかが出るんですけどやっぱり一番にしたいのはこのサバ缶枝の落ち具合なので、うんうん、やっぱりサバをちょっと隠してた部分は流れをグッと強調させるには まあ、あとはちょっと人になる部分表だけちょっと皮を剥いで裏の皮の部分をちょっと残してこれ、うんまあ、心拍とちょっと違うのでちょっとした工夫ですけどそういうのをやってあげて一番最初から一年倒そうして裏返して、はい、で今この状態でここから植え返して枝を棚を作っていくっていうそうですねでこういう形で終了、はい 当時フェスで買おうと思えば買える、はい、買えますのでなのでまだ買い手はついてませんので、はい、お声かけくださいはいあのフェスの時がいいですねうんうんあの事前に電話とかじゃなくてその場で聞いていただいた方が結構電話はよく来るそうですが電話はよく来るんですけどイベント来てくださいはいイベント来てもらった方が<笑>じゃあありがとうございましたはいありがとうございました。